一斉に行うというそういう必要があります、えー、それでこの非常に複雑なこの仕組みというのを実はあの説明したあの動画がありますのでちょっとそれをご覧に入れようと思いますこれは望月さんのホームページの中にある動画ですちょっと会場暗くいたします、えー、まだちょっとこれ動いてない状態なんですが、えー、こちら側に とこちら側にあの計算をこれからするよっていう状況がありますここに足し算的対称性ここに掛け算的対称性っていうのがこれから回りますそしてこれからこことここで一対の計算をします、えー、この動画においては、えー、情報を伝える舞台 A と情報をもらう舞台 B というのは実はこの動画の中に同居していますのでちょっと分かりにくいかもしれませんが見ていきましょう動きます それぞれの対称性が動き始めて今ここには θ 関数というものがありますこちらには数体を復元するためのカッパー系関数というもののものの形がありますこれはまだものの状態ですここからディタッチメントによって対称性のへ分離されて分対称性を分離していきます対称性を分離したその先には 対称性からなる、まあ、ここでエタールライクと書いてますがテータあるいはこれらののの関数の対称性の情報が入りますそしてそこから9の値見えますでしょうか9の値や数体がポロポロポロポロとこう落っこちてきていてそれが今日はここはお話しできませんでしたがログシェルと呼ばれるものの中にまあ一種の入れ物なんですがこういうものの中に入っていく。 これをまあ一斉に動機を取りながらやっていくという計算をここで行うということになるわけです。いかがでしょうか。<笑>これでだいたい話は終わってしまうんですが、最後はなかなかわかりにくかったと思うんですけども、まあ残念ながらまあ時間の制約もありますし、これ以上のことはなかなか言えませんが、このようなまあ非常にまあある意味えまあ難しいでもある意味自然な計算を行うということになります。 えー、まとめとして、まあ、IUT のやり方というものをちょっとまとめてみました IUT はどういうところに特徴があったのかといいますと、まあ、異なる数学の舞台を想定することで、まあ、欲しい状況をまずは同互反復的に作り出すどういうことかというと Q の N 乗と Q が等しい本来ならば大きくてはまるはずのないピースをはめるような状態というのを形式的に作り出す しかしそれを違う舞台で作る、えー、違う舞台で作ることによって形式に作るということなんですねそうしておいてその状態で舞台間の限られた通信手段を用いてお互いの計算を同期し合うというわけですそこで対そこから、えー、そこでは対称性による復元あるいは対称性による通信ということが行われますでそうしておいてその通信の際に生じた 不定性、歪みというものをまあ計測し評価することで 不, 定不等式を導くというのが IUT のまあやり方ということになるわけです。えー、まあそういう意味で IUT は従来の数学とは非常に異なっているということがよくわかると思います。従来の数学はもう一度言いますが一つの舞台で物事をします。しかしか IUT は、 複数の部隊で作業をするということでそれまでになかった柔軟な、えー、状況を手に入れるというわけになる状況にな る, になるわけです、えー、いかがでしたでしょうかなかなか IUT についてまあこの辺が限界かなというふうに思うんですが、えー、やはり IUT って非常に難しいその理論だなというふうに 思, う思いますあの、まあ、非常に新しい理論でもあるし難しい理論でもありますな何しろとても難しくて い、えー、まあ、未だに世界中で分かってる人が何人かとかっていうようなそういうことをよく言われるわけです、まあ、私自身もあの本当に隅から隅まで分かってるかって言われるとまあなかなかそうはなかなか言い切れないところが、まあ、あるわけです、まあ、しかし、まあ、こういう形で、まあ、IUT が提案することは何なのかその新しい数学に対する新しい提案が何なのかということはある程度、まあ、お話しできたんじゃないかなというふうに思います。 これがまあモチさんという今我々が生きているこの世代の人たち人がえもが作ったまあ数学における大革命的なあの理論だというわけなんですその凄さがまあ、少しでも伝わればよかったかなというふうに思います最後に、えー、ちょっとあの、えー 謝辞を述べさせていただきますこの今回の講演及びこのスライドを作るにあたっていろんな方のお世話になりましたまず何と言っても餅月清一さんにはあの大変お世話になりましたそれからえっとこの講演を提案してくれたのは川上さんですそれからこのスライドを作る の, のほぼ大部分を作っていただいたのは清水亮さんという方です それからもちろんマスパワーの今回の主催者およびスタッフの方には心より感謝いたしますそしてもちろん会場にお集まりの皆さんとニコ生でこれを聞いている皆さんにも興味を持って聞いていただいてありがとうございましたじゃあこれで今日の話は終わりますありがとうございました加藤先生 鳴り止まない拍手で す, うすうわすごいですよコメントの弾幕もいやこれはワクワクしますよねこのお話複数の舞台でっていうの、えー、ちょ僕もあのお笑い芸人と、ね、高校の教師という複数の舞台で、ね、<笑>やってはいるんですけれども舞台間で何か通信してますか<笑> 確かにあの難しいですよね。でも生徒はでも見てるかもしれません。このカメラ映をそんな話はどうでもいいんですよ。で、ね、質問したい方多分多くいらっしゃるんじゃないかと思います。申し訳ないです時間ちょっと押してまして二つだけ二つだけ質問を受け付けたいと思います。さあいかがでしょうか。はいマイクフォローの方お願いします。<笑>先行してはい。 わかりやすい講演ありがとうございました。えっとその一般の方に向けてその数学者としてわかりやすくその数式を使あまり使わずにやるっていうのでどのようなことを意識なさなされてやっていますか。えー、あのうん難しい<笑>質問なんですけど、うんいや難しいですね。だからやっぱり考え方をできるだけあの。 比喩を使うということですかね。だから、あの比喩比喩が使える理論は説明しやすいんですよね。非常にそのあの技術的な理論であんまりなかなか比喩が使えないというのはなかなかしにくいんだな。かなという風うに思います。まあ、上手なその例え話。 なかなか思い浮かばないんで、まあ今回も大変苦労しました。いや、すごかったですね。タトゥがわかりやすくて、あとプレゼンのね、あのイラストやの<笑>イラストやダイカっていうのも、まあかなりのイラストや動画はあの先ほど紹介した清水さんという方が作っていただいていや、すごいわかりやすい素晴らしいプレゼンシウでした。ありがとうございます。ご質問の方ありがとうございます。さあもうお一方ではすいません前の方お願いします<笑>。えっと。 問具体的に扱う問題というかその方法考え方をご説明していただいたんですけれどこれどういう問題にも使えるようなものなんですかそれともかなり特殊な問題にしか使えないんでしょうかえっとあの異なる部隊を設定してあのその間で通信を行うことによって今までにない柔軟性を手に入れたということはおそらく他の問題にも まあ、使えるというか、非常に大きな可能性を持ったものじゃないかなと思います。で、それはあの技術的な非常に難しいものなんですけど、あのある意味自然な考え方だったんだ。まあ、考えてみれば、すごく自然だったんじゃないかっていう。まあ、そういう時代がまあ、いずれ来るんじゃないかと思います。そうした場合、おそらくより多くの、まあ、問題にこれがまあ使えるようになるということは、おそらくまあ来るでしょうね。と私は思います。はい。 ありがとうございましたワクワクしますね、はい、ということで、はい、本当に素晴らしい講演ありがとうございました片文原先生に今一度大きな拍手をお願いしますありがとうございました